ムン大統領、しつこいですね。どうも、政治いろいろの学部です。ムン大統領が東京五輪を利用して、日韓首脳会談を行いたいと思っているようですね。まずは TBS ニュースからの記事を引用します。韓国のムンジェイン大統領が、 東京オリンピックの開会式に合わせ、一泊二日で来日する方向で調整していることが JNN の取材で分かりました。韓国政府関係者は JNN の取材に対し、ムン・ジェイン大統領は東京オリンピックの開会式がある23日から一泊二日の予定で日本を訪問することで調整していると明らかにしました。さらに、 日付までは暫定合意しているものの、首脳会談開催をめぐっては、まだ日本側から明確な話は聞いていない。菅総理はまだ決断できていないようだと話しています。また、韓国大統領府のパクスヒョン国民疎通指摘書簡は昨日のラジオ番組で、行くなら首脳会談が開かれ、韓国と日本の今の懸案を解消する成果があればいいとして、 会談の開催を呼びかけていましたとのことで続けて連合ニュースの記事も併せて引用します韓国青瓦台のパクスヒョン国民疎通主席書官は7日ラジオ番組に出演し東京五輪開幕に合わせた韓日首脳会談の開催が実現するかどうかについて私たちは最後までオープンな姿勢で臨んでいる 日本政府が返事をくれるべきではないかと述べた。パク氏は、ムン・ジェイン大統領の東京五輪開会式出席の是非について問われると、せっかく行くなら首脳会談を行って韓日間の葛藤が解消される成果があればいいと語った。一方で、韓日首脳会談開催の可能性を伝えた日本メディアの報道を官房長官がすぐに否定したと指摘し、 外交には相手を尊重する品格が必要だ。日本は世界秩序のリーダー国らしく、品格ある外交に臨んでほしい。と述べた。とのことで、全方位的にムン大統領は訪日して菅首相と会談したくて仕方がないみたいですね。一時は東京五輪を利用して、米朝首脳会談や南北首脳会談などを夢見ていたムン大統領ですが、北の不参加により、 その夢は音を立てて崩れ落ちました。また、バイデンアメリカ大統領も開会式には出席しないとのことで、ムン大統領にとっては東京五輪に行く価値は皆無だと思っていました。韓国は福島第一原発やそれに関連した処理水に関するものや、東京五輪ホームページに掲載されている日本地図に竹島が掲載されていることを理由に嫌がらせをしてきましたよね。 バンクという大韓民国の正しい姿を世界中に広めるために、インターネットなどで情報宣伝工作活動を韓国政府からの公金で活動している自称民間外交説団が防護服を着た聖火ランナーのポスターを作ったり、最近では竹島が掲載されている缶バッジを選手に配って、世界に竹島は韓国領土だとアピールするよう配立てたり、 韓国の次期大統領候補や、文大統領の側近中の側近が、東京五輪ボイコットを超えたかたかに叫び、反日っぷりを猛アピールしていましたよね。まあ、このボイコットは、結局、選挙のための韓国内向けの反日アピールで、韓国政府はボイコットに向わないと断言されていましたけどね。実際、韓国の選手団354人が出場するってことですからね。 数々の嫌がらせ、絶望的なアメリカや北との会談、そして韓国世論の実に 60% がムン大統領の訪日反対などを踏まえて、ムン大統領は間違いなく来日しないと思っていました。なのにこのムン大統領は訪日したがっている。菅首相と会談をしたくてしょうがないのはなぜなのでしょうか。以前の動画でもお伝えしたことがありますが、 何が何でも日韓首脳会談をやりたい理由、それは南北融和を推し進めたいからなのではないでしょうか。文大統領は北朝鮮のことしか頭にないと言われていますので、韓国経済がどれだけひどいことになっていても、ワクチンが足りなくても、北朝鮮ファーストですので、とにかく北との融和を推し進めたくて仕方がない。本来であれば積極的に外交活動を行い、 相手から信頼を得られれば、関係改善することは可能なのですが、ムン大統領はお得意のコウモリ外交でアメリカ、北朝鮮に対して嘘を言ってハノイ会談を実現させたんですよね。当然、ハノイ会談は決裂。キム・ジョ ン, ウン氏は恥をかかされたとして韓国に激怒。南北首脳会談どころか交流すら断たれた状況になっていますよね。韓国から 寄り添おうとすればするほど北は堅くなぎになり、南北連絡事務所の爆破や北の妹君からのきついお言葉をいただくなど、韓国だけで関係改善するのは事実上不可能となっています。そこでピコーンと思いついたのはハノイ会談の再現なのではないかと思われます。つまり、バイデン大統領を説得して、米朝首脳会談を実現し、米朝首脳会談は 韓国のの調整のおかかげでで実実現ししたととといいうう績を作ろうとしているのではないかと思われますアメリカは日韓関係改善なくして日米韓協力はあり得ないと見ていると思われ北朝鮮問題についても日米で行うと韓国抜きで対応すると米韓首脳会談で国を刺されたのではないかと思われますいつもの韓国であればアメリカに泣きついて日本との関係改善に 協力するよう訴えたのでしょうが、日本政府はアメリカに対し、日韓関係は日本に任せてくれと提案し了承されていますから、アメリカは日韓関係改善に積極的に動く気はありません。なので韓国はしきりに日本に対して対話をする準備ができている。いつでも OK、返事を待っていると言っているんだと思います。ただ、 韓国側がいくら日本に対して猛アピールをしたところで、韓国が日本に対して行った数々の蛮行を踏まえれば、会談に応じるわけにはいかないでしょう。下記完成レーダー照射問題、徴用工判決、慰安婦判決、竹島問題などなど、どれ一つ解決策を持ってくるわけでもなく、ただ会談をしようとしているだけですよね。日本が求めているのは、 それぞれの解決策を韓国が実行し、実績という手土産を持ってくると、話し合いで決めるような資物ものではありません。話し合いをすれば何とかなる。話し合いをすれば世間を騙すことができるなんてことはありません。韓国が日本が求めている要求に対して、行動し、実績を作ることが最低限必要なのです。それをムン大統領は分かっていない。分かっていないというよりも、 相手の言うことを聞かず自分の考えが正しいと思い込んでいると思われますいわゆる確証バイアスってやつですよね今回の日韓首脳会談アピール作戦韓国側は外交には相手を尊重する品格が必要だ日本は世界秩序のリーダー国らしく品格ある外交に臨んでほしいなどと相変わらずの物言いでヘキヘキしちゃいますが 相手を尊重する品格、品格ある外交に臨むのは韓国側であるということを自覚しない限り、この先何年も何十年も変わらないでしょうね。まあ私にとってはこのまま変わらない日韓関係が一番ベストだとは思いますので、日本政府は毅然とした態度で臨み、韓国の要求に対して無視を決め込んでほしいと思います。ただ外交儀礼上来日したからには他国の要人と 同様の対応を取らざるを得ず、首脳会談は開催されるんではないかと思われます。実際、菅首相もそのような発言をされております。ただし、菅首相は、韓国が責任を持って対応していくことが重要だ。引き続き、韓国側に適切な対応を強く求めていく立場に変わりはない、と強調もしています。韓国側が手ぶらで来日したのであれば、短時間で儀礼的な会談に とどめるのではないかと思います。その際には日本政府は文大統領の席をぜひとも眩い日の光が差し込む窓のすぐ横にしてほしいと思います。窓から差し込む太陽の光が曲術期を連想させ正気ではいられないでしょうからね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。